えー、お願いします。はい、留学の、あのコンサルティングしてます、まんなみと申します。今日は、えー、っと、私は東京の自宅スタジオです。<笑>マリさん東京の、あいむ講演会で、サッカハワイのライブ配信入ってくれてます。えー、っと、それで、えー、っと、まあ、ちょっと紹介しますと、かりんちゃんは。 あのもう私の息子と年が近いショップオーナーさんです。<笑><笑>若手時代のホープです。でマディさんはあの新進気鋭のエンタメ社長です。ということで今日はあのまあ<笑>、まあ、ハワイつながりなんであのハワイのお話をしていけたらと思うのでよろしくお願いします。お願いします。あ, あのどうしようライブ配信から言っちゃいますか。カリンちゃん、うん、あ音出るかな。カリンちゃんから言いますか。<笑> ちょっと、自己紹介とか。ちょっと景色を見せてほしいですね。うん。シェラトン前。<笑>シェラトン前って言ってました。はいうん、あだから、ちょっと面白い。ちょっと待っ て, てこ、これどうやって書いて。これ、はい、<笑><笑>あ、こうか。マジシャ先行きますか。あ、見えた、見えた。おお。だ、見えた、見えた。うん。<笑> 綺麗。シェラトン前ですね。そうですね。シェラトンうん。これ私があの春先にあのハワイに行った時に最初に泊まったのがたたそうそうシェラトンで、あの子供用のあのスライダーがあったりとか、大人用のエリアがあったりとか、あのきちっとこうね、うん、分かれてて、ねすごくここ、ね、風だねここ海岸線ね。そうそう。っうん。て今、ねまあ、じゃあ、うん、えっ、ー、とービーチの方に。 ってあれですか、ね、にはうん。 はいじめまして、えー、と私マリエンタープライズ代表しております藤原マリエと申します主には、えー、とアーティストのマネージメントだったりとか、えー、と舞台とか作品作りとあとはオリジナルブランドを立ち上げたりとかあのスタジオをあの先日まで経営したりとか主にあの広い意味で言うとあのエンタメ業界で、あのー、会社をやってます。 で、このハワイとのつながりは、えっと今年の春から夏にかけて、あのー、子供を連れて親子を留学をしていました、はい、いやーハワイ行ってね、本当に嫌なことが一つもないあのパラダイスですよね、ハワイってね。 パラダイスです、ねね、でも、でも親子留学は結構いろいろ大変だったのね、最初はね、やっぱりそうです、ねね、コロナ禍の、うん、本当にあの大変さを結構まともに味わったという経験はあったので、うんうんうんうん、ちょっとその辺をあのコロナ禍のハワイっていうところを皆さん聞きたいと思うので、その辺を聞いていけたらなと思います、うんうん、っと画面が横になってるけど、これ、どこなんですか、ね、<笑>横の方がいいでですか縦で 縦の方が良さそうですね。いい首をね横にしないとね、こう画面見えないでしょ。そうですよね。<笑>じゃあ縦に、うん。今そこどこですかね。これセラトンのあの中にあるプールですね。うんうんうん、ああそっか。あ懐かしい、えー<笑>うん。うんうん。ね、混雑混雑具合はどうですかね。今。結構人はまあ。 さっきの方がいたかな、1時間前くらいのときの方が、もうちょっと結構、この辺は。毎、うんうん、マリサ行かれてた時の方があれだったね、混雑してるかな。うーんは識的に結構、そうそうたった時だったから、今のがそんな感じ そ, そんな感じですね、うん。なんかね、私が行ったとき、日本人はやっぱり全然いなくて、ただ、その、うんうん、アメリカ本土の人が、あの結構、ワクチン接種した方々が、あの観光で訪れてたので、すごいもう、にぎわってましたね、うん、シラトンとか。一時的にちょっとなんか、あのすごいことになっちゃった時だったそうそうそうそう。うんそうね、あの多分ピークがアメリカ独立記念日の日ですね。 うん、あの辺りは本当にもうお祭り騒ぎでもうねい つ, いつも通り の, あのワイキキって感じでしたね<笑>普段通りの。そ う, そうね。まりえさんは一番いい時に行かれたかなってう最後ちょっとねあのわっと来ちゃったけどでもすごくいい時期に行かれて何が大変だったかあのしゃ喋れるど う, どうですかね 聞こえますかああます、ね？あ、聞こえます。うん、聞こえる。じゃあかりんちゃん紹介しますか？はい。うん、ちょっと待って。場所ロイヤルハワイアンですね。これは。そうです。うーん。皆さん質問あったらどんどん入れてくださいね。ねあの答えてくれますので、皆さんそれぞれ。<笑>はい。は あ聞こえてますよはい、えーっと、私を初めて見てくださる方もいらっしゃると思うので自己紹介いたします、えー、っと私は、えー、あなたの日常をハワイにするロコファッションということで、えー、ハワイのローカルファッションのアパレルブランドを立ち上げました。 ハワイの、えー、カリンと申します。よろしくお願いします。お願いします。えー、お願いします。えっ、ー、とマスクがショップのね、はい、オリジナルのマスクで、あと T シャツとトレーナーを見せてくれるって。のー。可愛 い, い。うん、ロコファッションなんです。デザイン誰がするんですか。カリちゃんがするの。はい、このクリエイものはこれとこれは。うん いんんんももてーーナ切切れれは私がた、うん、途途ますねううちゃゃうみたいねカロンカリンちゃんねんちちあのー、ちょっと動きながらにする電波のいいところの方が。ちょっと たぶここ、ねねね、<笑>ううんね、インカメラにしたときに音声が悪くなる気がするな。 じゃあどうしよう景色皆さん見せてもらった方がいいかなやっぱりせっかくだから、うん、でどっか止まった時にあの電波良さそうなところでガーディちゃん顔見せてくれた は, ーい、うん、<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうんうではーいラもうんうんは、うんうんね、いういはいはいといはいと マリエさんの親子留学のそのコロナ禍の大変さを振り返ってもらいましょうか<笑>。<笑><笑>まあ多分ね、あの一番あのハワイ的にはいい時期に行ったと思うんですけど、日本的には結構大変なあのね、ボウイルスがあの急増している大変な時期で、で、ななんでその行ったかっていう理由をお話しすると、あの私保育六六歳になる子供がいるんですけど、あのやっぱその時 あの、保育園が閉鎖になってしまったりとか、あのー、まあ、世田谷に住んでるんですけど、それでこそ、こう、少ない、あの、公園が<笑>、なんかもう遊具がね、使えなくなったりとか、やっぱり子供にとって遊ぶ場所とか、あの、かなり、こう、限られてしまっていて、で、それをすごく、こう、かわいそうだなっていう風に、なんかね、あのー、何かもわからないうちにいろんなこと制限されて、食事はもう、黙食だし、 あの一言も口をきかずにご飯食べなきゃいけないとかあのパーティーションで区切られたりとかあとはそのそうそうそうのうううで外を出ちゃいけないとかそのいろんな制限がやっぱりねあのかわいそうだなって思ってたところで瑠璃さんに出会いあのねいろいろこう<笑>なんとかこうハワイとかその環境違ったところで。あの 少ししばらく滞在できないかなっていうところであのルリさんにご相談して見つけていただいたのがあのワイキキのね、うん、WCC ですよね。WCC で, うんねうん、でもそこもあの結構どこもあれですよね受け入れしてないところとかもその時期あってその一時的なね預かりをしてないっていうところも多い中で、うん、ルリさんがねこういろんな骨を駆使して。うんうん<笑> <笑>アテンドしてくださったおかげで本当にね素晴らしい90日間を対談ね過ごさせてもらえてそうなんですやっぱりあのローカルのスクールは今、うん、あの今この中で受け入れがあれですね3分の2ぐらいにはなってますね、うん、あのマリーさんが行かれた時は3分の1だったんですよ三<笑><か><笑>分の1の確率のスクールになんとか手配ができて、うん、で。 あのでも予防接種とかその証明書持ってこいとかそういうのがすごい大変だったじゃないですか。それが本当にあのまあ今もそうなんですけどねでもあれはまだ、うんうんうん、あの情報が分からなくてあのみんながわからないねなのでに、うんうん、ね。本当にね<笑> <笑>うおうさおうって感じですよ。本当ですね、本当に、ね、でも行ってみたら天国だったって。いうそう、行ってみたら、そう、<笑>入ってしまえば、本当に、だから入るのが大変だったと思うんですけど、うん、あの入ってしまうと、天国。<笑>あ、今あれですね、こうリンデルか。うんねうん、あ、本当。これ電波悪そうですけど。話せるそうか、そうか、そうですか、ね。あ、りんちゃん歩いてくれてありがとう。はーいあ。あ、聞こえてる。うん。大丈夫。はい、大丈夫。ですなんか うん、これって、いつできたロイヤルハワイアのはい、ね、なんかいつできたんだろう、私は、まあんま見たことないかもしれな い, 新しいそうですね、ここの店舗は比較的新しいと思います、リッツ・カールトンにある店舗の方が、ちょっとできた時期がもうちょっと古いのかなと思って、こっちが後かなと思うんですけど。う 一番皆さん気になってる、あの有名な並ばないと買えないエコバッグに関しては。あの、全然あの余裕で買えるくらいな。で、<笑>あの、はい。今、今だったら、あの買います。並ばなくてもっていう感じです。あ、これ、セラトンの中。ロイヤルハワイ、ロイヤルハワイアンか。これはロイヤルハワイアンでロイヤルハワイアン。 このねはい、私、なんかあの最近の店は結構知らない。はーい。うんえなんか私が気になってたのは、チボってやお好み焼き屋さん<笑>あるあまだ。チボのお好み焼き屋さんあります。あのビーチウォークの あ, あるんだっ、はい、んすごい古くからあるし、なんか頑張っててくれてよかったです。チ<笑>ボなくなってないかなと思って。はいそうか<笑> その隣にあるのが、前はビルズがあったんですけど、ここが今、アップステアーズっていうまた新しいレストランに変わってて、ビルズはなくなってしまったんですけど、隣の地方はまだあります。うんうん、ああ、そうなんだ。よかった、よかった。<笑>できましたか今 私は通っただけなんですけど、うん、あのなんかずいぶんあれですね今ハワイ日で2時過ぎぐらいですよね昼間の、ね、人がずいぶん少ない気がしますね、うんうん、あのセーフギビングの時期のはやっぱり結構メインランドの人とかもまた一時期多くなって今、うん、こう今ガラガラなんですけどここのアイランドヴィンテージのシェーブアイスとかも すごい、多分、どこまでだろう。ハリー・ウィーストンがそこにあるんですけど、あそこまで並ぶくらいすごい並んでたんです。へ、うんうんえー、えー、そっかそれくらい人が、やっぱりホリデーシーズンなんで、センキスギビング多かったんですけど、またちょっと落ち着き始めたかなっていう感じはしますね。うんなんか、静かですね。ねえ、ほんと静か。えー だからね、皆さんにね言うんですけど、すごいやっぱりあの陰性証明とかワクチンの証明とか大変なんですけど行ってしまうと結構いいんですよね。いや本当にね、そ う, そう私が行ってあの何に驚いたかというと、やっぱ海の綺麗さと人の少なさとあと渋滞のなさ。 <笑>でどこ行くのにもワイキキの、ね、通りって結構、渋滞世代か人が多くて混み合ってたのが一切ないっていうのがレストランってあのワクチンの接種証明ってどの程度あのいるんですかねワクチン接種してないと入れないとかっていうその証明を見せろっていうレストランがどの程度あるのかな。 そうですねこっちはほとんどのレストランは店内で食事する場合はもうその陰性証明書を、うんはいまあ、日本の方だとパスポートを見せないとどこも入れないです、でたまたま昨日どこのお店かちょっと忘れちゃったんですけど行った店では、うんえー、っと店主のお話によると今は逆にその見せるのも面倒くさいから結構テイクアウトにする人が多いっていう。 うん、確かにね。はい。テイクアウトだっていいもんね、全然綺麗だし。全然テイクアウトでいい気がする。<笑>そうか、そう、テイクアウトだったら買うのにはいらないんですね。あ、そうですね、テイクアウトだから全然何も見てなくても全然、ね、大丈夫です。そうか、そ、それで。テイクアウトで持ってって、その辺の、あのビーチ沿いとか。ね、公園とか。はい。うーん。 いつもは、あの、はい、あの、泳いだりとかやっぱりするんで、マスクしてる人とかは。いないので、洗然あれなんですけど、もそれ以外は基本はどこもお店入るのにも、マスクが。必須ですね。うん、まあ、照明を見せてって言われる。ですね、うん、やっぱりね、うん、うん、ほと ん, ん、ね、そうなんだ。え、マリンさんの時はまだなかった、うん。まあ、私の時は、あの、どん、あの、陰性証明を。 提出するお店はどこもなかったですね。んね う, うん。でマスクもなんかねああんまりしてなかったですよ。みんな。まあ、バス乗ると、はい、バスとかそういう公共の乗り物とかはみんなマスクつけてましたけど、でもそれでもねあの本当につけてる人は一部って感じでしたね。そ う, そう、ね。これどこですか？これどこですかね今。今これどの辺ですかね。これクヒオ側ですね。クヒオ？うん。 はい、デューティーフリー、はははえ、なににあ、デューーーティーフリー今、免税店ってどうなってるんです か,、はいかうん、免税店はちょっと今、遠くて見えないんですけど、あのー、全体的にあのなんか壁みたいなので、仕切られてて、中に一切入れない状態になってて、クローズになってますねうー ん, クローズなんですあ。あ なんかリニューアルオープンとかっていうことではなく、もう一時的に閉めてるってことなんですかねそうですね。今のところはクローズの状態で、特に何もインフォメーションされてるようなものはちょっとないですね。そうなのか。あの、私がいたときには、某ブランドショップにはものすごいでも列ができてましたね。あの、路面店とかね。うん。うん。入場制限して。 路面店も開いてるんですよね。デューティーフリーは閉まってて路面店のブランドは開いてる？あ、そうですね。路面店のブランドは全然開いてます。はい。てるんだ、はい。じゃあ今あのー、閉まってるお店はそんなにないですか？はい、なんかマリーさんが行った時はもうね裏通りは結構うそうですね。っていかうんうん。そうだらけだったけど。あーでもあのこっちのデューティーフリーの近くのお店の、うん、ま向かいの かな、うん結構閉まってる店とか、えー、一時的にクローズしてるお店もあったりとかして確かに一時的にクローズなのかなんなのかが分かんないんですよね。なんか 私自由が丘近いんですけど、自由が丘とかでも本当に開いてるのか閉まってるのかわからないお店が多い。<笑>似たような本なのかな、じゃそうなんですね。これは、えー、っと、不ヒヨ、不ヒヨ違うね。これ、カラカウアじゃないですか、ね。カラカウアですね。H&M が見えてるのかなホこだ。 うんうんうんこの辺はすごいますね今ビーチに向かってくれてます<笑>うんうんうん、うんうん、うあれですか今夜夜のあのなんていうんですかねこうお祭りみたいなのやってるお祭り<笑>あの何何って言ったらいいですか<笑>あのブリキ男みたいな人たちがさパンドライブしてるのとかとかと か, と か, とか演奏したりとかああ<笑>やってますやってますあやってるんですねはい。 うんそうか、もちろん普通通り、バイキキの夜は結構、普通に賑わっているそうですね、人はまあ歩いちゃいるんですけど、やっぱりコロナ前に比べたら、確実に人は全体的には少ないかなっていう感じはありますけども、それでもちょっとずつ人も観光客もちょっと上りつつあるのかなっていう感じはしますね。<笑> えじゃあ、うんあのー、歩きながらかりんちゃん、ブランドの話、ね、立ち上げたっていうのはすごいなと思うので、うん、あのロコがあるブランドを立ち上げるまでの経緯とか、ちょっと話、してもらえますか、はいえー、っとコロナになる1年前、2018年から2019年に、私はハワイで J1 ビザという。 でで年働いてたんですけども、まあ、その帰国後にすぐコロナになってしまってお金もない、あのー、貯金もないっていうことで、まあ、働くところも本来であればアパレル関係で、まあ、お仕事したいと思ってたんですけど、まあ、コロナの影響でそれも難しくなってなかなかちょっといろいろもうん。あのー いろんなことが重なってなかなかうまくいかない時期があったんですけどもハワイにも行けないし、うん、ただやっぱり私もそうですけどやっぱハワイ好きの人って皆さんハワイに行きたいって本当しょうがないと思ってたと思うので、うんまあ、それをなんとか形にできたらなと思って1年そのハワイに住んでた時にローカルのファッションを、まあ、あの自分なりにいろいろ研究して。あのー 自分もすごく楽しくあのファッションでハワイを感じられたのでそれを日本で逆に皆さんにも楽しんでいただいてハワイを日本にいても感じていただけたらと思って立ち上げたのが今の、えー、ルコパジャルハワイのブランドです。ん <笑>ねえあのね、サロン私ちょっとあの、オンラインのショップをちょっと、ね、拝見させてもらったんですけどすごい、ね、あの可愛 い, いハイビスカスのモチーフだったりと か, なんかハワイらしいアイテムをたくさんこうデザインに取り入れたね素敵なあのトレーナーとかアロハシャツとか可愛、ね、らししいいなと思いましたありがとうございます。ね なんかワイキキ歩いてるとハワイのファッションがいっぱいじゃないですか、うん、ファッション、うん、でもやっぱりあれなのかななんか日本人に合わせてるとかなんかそういうなんかあのなんか工夫とかそういう の, あの日本人のためにっていうのはやっぱりハワイでは着れるものだけど日本では着れないってものもあったりとかするんで。 まあ、普通に日常でも着やすいなのでトレーナーとかそういったもので<笑>あのハワイを、まあ、感じていただけるようなデザインだったり<笑>、まあ、商品に一つ一つ思いを込めていつもあのデザインをしています。 <笑>確かに確かにあの、ハワイに行くと、あの、テンション上がって、ノリで結構いろんな派手なアロハシャツとか、あの、<笑><笑>何でしたっけ、あの、ワンピースみたいな、ムーン、何んんですかあるじゃないですか。<笑><笑><笑><笑>そうそ う, そう、私も真っ赤なのを、あの、勢いで買っちゃったんですけど、これ、<笑>日本のどこで着るのよって。<笑>あるあるありますね。<笑><笑><笑>もう自宅でなんかもうね、ネ、ねね、グリジェにしようか、みたいな。<笑><笑> <笑>マリーさん、スカート履いてるの見たことないけど<笑>そうですね、うんうん、確かに確かに、まあ、でもハワイでは結構、ね、夏場とか暑い時にはスカート履くんですけど、買い物はどこで し, ましたかあ私、うん はあ私はねあのドン・キホーテにあの毎週<笑><笑>もう、ね、日用品はねあの大体ドン・キホーテですねで週1回行ってえー、っとね 服, 服はねロイヤルハワイアンかあのアラモア の, シ ョ, あのショッピングセンター うん、ですかね、そのあたりで結構買い揃えました、あと路面店が結構かわいいんですよね、そのワイキキのビー チ, ビーチにある、なんかハワイっぽくて、すごいかわいいんですけど、やっぱりあの結構ね、派手な。<笑> <笑>ザ、<笑>ザハワイって感じです。<笑>まあね、まあ、ね、そうそうそう。最、ま、近、あ、は夜でもやってるのがいいですね。一通り遊んで、うん、ご飯食べて、それで、それでさらにその後買い物ができるっていうのがいい、ね。ね、そうですね。ねうんうんうん、それはコロナでも戻ったんだよね。それはマリーさんがいた頃から戻ってたのかな。うんうんうん、戻ってました。戻ってました。今も大丈夫ですね。かリんちゃん。はい。 ワイキキの夜は今10時とか11時とかも結構もっと遅くかな何時までやってるのワイキキって<笑>眠らない夜になってる<笑>どうなんですかね夜はあんまりワイキキちょっとか歩かないんで私分かんないんですけど、うんうんうん、そうかまあ、はい、じゃ あ, あの結構あのやってるってことですね夜でもね普通にやってる、ね、そうですね、はい、こ, れど こ, にたこれはカ貝ラニホテルですねプリンセスカ貝ラニ はい、ああ、じゃあ、結構プリンセスカイウラにって、皆さんあんまり知らない方も多いかもしれないんですけれども。え、ここのプールサイドの、あのランチというか、ブランチとかいいでしょう。いった。ここですか。うん。こ, こ, ですか、ね、このプールサイドの、私結構ランチがあの一人で行った時は、結構ここ行くんですよ。食べやすくて、一人でうん。こんな感じですかね。 良さそう良さそうあのね割とボリューミーなあの定食定食っぽいあのハワイアンなランチが食べられます綺麗だねクリスマスってねあ結構ライトライトアップというか飾り付けもねところどころしてますねやっぱりクリスマスのプ、ね、リンセスファイマリンキングスビレッジって昔あったとこの。 はい近近く近くでで、ね、ですすすねあそそうですうん、えでキングスビレッジって知ってますか皆さん知ってるかなすごく昔はこう象徴<笑>的なあのワイキキの、ね、ショッピングモールだったんですけどそれって今何になったんだっけキングスビレッジなくなっちゃって、えー、っと確かヒルトン系列の建物、うん、あのまたホテルか何かが建つじゃないかなあまだだないんだそしたら建設中 ああ、そうですね。これ、うーん、なんかキングスビレッジっジルってなくなっ、工事進、うんうん、工事進んでない。<笑>進んでないんだ。<笑>あの こ, こんな感じです。キングスビルだったのここです。取り壊しで何もなくなっちゃってるっていう。そうかー。ウォークチェアマンさんが三回止まったよってコメントしてくださってますね。え。 本当に、うん、あ、回止まウォーク、ウォーク、ウォークチェアマンさん。ウォー ク, ォークチェアマンさん。ありがとうございます。あ、あごめんなさい。チェアじゃなかったから。えー、っと<笑>れ止まったよチ、チャリ、チャリ。えぇ、ー。 え工事をして泊まってしまったってことですか、まあ、あ ?3 回泊まったあ宿泊したってことだと思いますね。ごめんなさい、あのああホテルに。そうなんだ、ホテル、ホテルね。うん。あ、でも、えー、すごい何もなくなってるじゃないですか。そうなんですね。これ、こっちがリージェン ジ, ジャイアットリージェンシーとか。はいうーん コメントって見れてます、うん、私の方、ちょっとコメントの表示がされてないんですけど。そう。私もコメント表示されてない、ね。あ、本当、私はコメント 見, 見てますよ。あ、いですかコメント、うんうんうん。あれ、見れてる方と見れてない方がいるみたいです。ありがとうございます。うんうん、どんどん質問あったら入れてくださいね。うん、私が拾います。<笑> あ, のあれなん私が。お か, ね、<笑>おかしいな。えー。 懐かしい。もう、あれですね。日本の今のこの寒い冬とはもう真逆な。うーん。ね爽やか。えー